次は中国市民の会正式名称は安保法制廃止立憲主義回復する埼玉中国市民の会そして私わらびに住んでいるっていうか蕨で活動しているんで市民が野党をつなぐ蕨の会この2つを代表して 発言をさせていただきます発言は2つしたいと思います一つはこの間の中国市民の会や蕨の会の活動についてそしてもう一つはこの運動をどうやって地域の中で広げていくのかということについての問題意識について発言をしたいと思います 中国市民の会はさいたま市の南区桜区そしてわらび市と戸田市今までは川口市の市芝地域も入っていましたそれが中国の活動地域です中国市民の会として活動するとともにそれぞれの行政区の市民の会それも独自に活動しています 昨年の総選挙では立憲民主党、日本共産党そして社会民主党と21項目にわたる中国市民の会が掲げる国政課題の要望事項そして市民と野党の共闘で選挙勝利を目指すそういう確認書をそれぞれと取り交わして 立憲民主党の衆議院議員だった高木麗太郎氏を市民と野党の共同候補として私たちが野党の皆さんと一緒になって選挙を戦いました結果は当選には至りませんでしたけれどもこれは初めての取り組みとして大きな一歩だったというふうに思いますそして 参議院選挙でも私たちは総選挙で確認したこの国政課題に対する要望書それに基づいて野党の皆さんと一緒に選挙を戦うということを追求しました選挙前には参議院埼玉の選挙区では立憲野党がそれぞれ候補者を立てて戦う選挙でしたけれども 市民と野党のの共同の街頭演説会を行いましたそして選挙期間中は私たち中国市民の会がそれぞれの行政区で投票に行こうそういうアピール行動を有権者の皆さんに行ってきました私たち中国市民の会が大切にしていることは中国市民の会の 国政課題に対する擁護事項を実現していくこのことで野党の皆さんと一緒に行動しようということ総選挙で築いた市民と野党の共闘の枠組みそれを大事にしながら野党への働きかけ一緒にやろうという呼びかけを継続してやってきているということです。11月6日オール埼玉ともに 中国市民の会が行った蕨駅前での街頭宣伝には立憲民主党から高木伝太郎さんが参加をしましたし日本共産党からは地元の蕨の市議会議員の団長鈴木聡さんが参加をし社会民主党からも鈴木さんが参加を埼玉の支部の 書記長やられている鈴木さんが参加予定でしたけれども当日は体調が悪くて参加できませんでしたけれどもそういう枠組みを追求してきますこれからもその枠組みは大事にしていきたいというふうに思っていますそしてこの間の活動本当に蕨の会で言えばよくもまあ 蕨駅での宣伝行動繰り返し繰り返し頑張ってきたなっていう感があります選挙ばかりではなくロシアのウクライナ侵略に対する抗議の活動を3月4月に集中的にそして8月9月にはあの安倍国葬やめようの行動を国葬当日の抗議行動も含めてずっと行ってきましたそして今は戦争する国づくりに向けた 大文革大増税に反対すする活動を行っています12月で言えば3日の日に9条の会のアピールコードそして6日の日には核兵器廃絶を願う蕨弁水教を中心とした6級コード8日の日には女性の人たちが中心にした あの仮御戦争の開戦の日に合わせた戦争をやめようのアピール行動そしてこの15日には年金者組合が年金引き上げを求める受給日宣伝や竹炉協は最賃の宣伝行動を行いますそして私たちびの会としても19日行動を市民と野党の枠組みを大事にしながら行っていくというふうになっています 地域の中での共同を大事にしていきたいと思います。運動の進め方について言わせてもらえれば、今話をしたように、それぞれ地域の中で活動している団体や分野ごとに要求があると思います。その要求課題のいわゆる実現と、今のこの情勢の中での大軍拡、大増税、 そういった状況を重ね合わせて地域の中で共同の運動としてどう広げていくかというのが問われているのかなというふうに思います有権者の皆さんに市民の皆さんに訴えるところでも今のコロナ禍物価高騰のもことでの生活困難の状況の中で私たちが訴えていけば共感が広がるということはあるんだろうというふうに 憲法を守る、憲法を生かす、そういった政治の実現と求めながら、国民の命と暮らし、守る政治、実現していくために、頑張っていきたいなというふうに思います。その際に大事なことは、清水先生のお話にもあったとおり、私たちが担い手を広げるということと、対話をどう広げていくかということが問われているんだろうというふうに思います。 私たち自身運動を進める側の者のにとっては学習は大事ですそれをどういうふうにして担い手を広げ対話を広げていくことに結びつけていくのかが問われているんじゃないかなというふうに思います憲法を守り生かす活動と結びつけて地域の共同を広げながら声を上げ 取り組むことで有権者、市民の皆さんと共感を持って運動を進めていきたいというふうに考えていきます終わります。